この曲は福島県郡山市で、えー、毎年9月に開催されています「美島よさこい祭」という、えー、お祭りがよさこい祭りがあるんですけどもその新しい総取り曲として作られた曲ですそれではご覧ください 気持ちが華やか以上に胸を通してこれこれそんなこれと大だいな僕ど こ, こからでもいらっしゃいませなるほどあれやつを鳴らしてこっちねえ大切ら踊れを振り回して君は 切り裂くように天に届くように この「世はいざないぶは尊し人は人の子は愛さ迷えない」「埋る島の旅と降りたたえよう我 「何だこれそんなこれ世界を果てからこれからでもいらっしゃいませ」「あることあるやつはみんなで分けてないやはをおを振り回して 「よーり